はいみなさんこんにちはにまるさんです。今日はヤフオクで5000円で落札したロードバイクのフレーム。まあ多分これルック車と呼ばれるやつですかね。それをえ落札したんでこれからえ組んでいこうと思います。まあ、ただ組むんじゃ面白くないんでこのまあいわゆるルック車と呼ばれるフレームに構成のパーツですね。それらを組み立てて要はフレーム以外が 構成のパーツですね。だからフレームだけ、えー、まあ安い、すごく安いもので、乗り味ってどうなるのかっていうのを、こう、確認したくて、今回の企画をやっていきたいと思います。はい、えー、今回買ったのは、トリンクスっていうメーカーのフレームですね。まあ、なんですかね、これ、いわゆるルック車って呼ばれるやつなんですかね。あのー、検索とかでこう調べたんですけど、あんまり情報がなくって。 まあ、多分過去アマゾンで売ってたと思うんですけどもそれが多分56万とかそういうレベルだったと思うんですけど、まあ、今回それの中古を5000円で買ったという形ですねで、えー、これをまあカスタムしていきたいんですけども、えー、落札する上で一番気にしたのが BB だったんですよね BB がいわゆるスクエアテーパーとか昔の企画だと まあ、いわゆるデュラエースとか、まあ今の9100番台とか、そういうのが、えー、そういうクランクが使えなくなるんで、えー、高性能のパーツを付けにくくなるんですね。まあ、それらを付けられないってことは、要は11速化ができないっていうことになるんで、そうすると、まあ、もろもろちょっと高性能パーツが付けられないで、ちょっと困るんですけども、今回のは、えー、いわゆるホローテック2の BB が最初から付いてるんで、もうこれは、 いけるなと思いました、まあ多分これ違う BB が付いたのをホロテック2に変えてるのかもしれないんですけどとにかく僕の落札したのは最初から、えー、ホロテック2の BB が付いてたんで要は11速のクランク、まあ、デュラエースとかが使える最新のデュラエースとかが使えるようになってるんでまあこれは本当楽しみだなと思って落札しましたそれではフレームから測っていきたいと思います BB 込みの重さになりますねえー、2008g ですねまあ約 2kg ですね結構フレームだけフォークなしの重さとしては結構重いですねそれではフロントフォーク測ってみましょう フロントフォークだけで1 3 3 k ロですねフロントフォークで1キロ超えはかなり重いですねやっぱりここのコラムのとこが鉄なんですかねこれすごい重いですねこれだからまあフロントフォーク変えるだけでまあ1キロ減量できるみたいな感じだと思います では交換予定のフロントホークフルカーボンのフロントホークを測ってみたいと思います 398g ですねまだコラムカット前の重さになりますまあこれで、まあ、やっぱり 1kg 近く軽くなる計算になりますね、えー、フレームなんですけども金属製なんですけどアルミなのか、まあ、鉄なのかなんですけども フ、え、ォ、ー、ークは磁石がくっつくんで鉄ですねで フ, フレームの方はくっつかないんでフレームはアルミ製なんですかね、えー、今回の企画は、まあ、いわゆる一般的なものの比較とはちょっと違った視線でやっていきたいと思いますまああのー、一応言っとくとその 他のその比較の仕方を否定するとか、えー、誹謗中傷するとかそういう意図ではありませんので誤解ないようにお願いしますただ僕は違った角度から比較したいなと思ってますんでそこをえー、まあ分かっていただければと思いますえー、まあまずそのよく高い ロードバイク高性能ロードバイクとすごい安い安物の、えー、ロードバイクとかルック車を比較する企画って結構あると思うんですよ昔からあると思うんですよ別に最近がどうとかっていうのは関係なくってやっぱりその多くがその車両そのまんまで比較してるのが多いと思うんですよやっぱり100万円のロードバイクはその高性能ホイールや高性能コンポがついた軽い状態で、えー、乗って安物の方は、えー、重い パーツとか鉄桁ホイールとかがついたすごい重い状態でそのまま比較してると思うんですけどそれだとちょっと一つ問題点が出るんですよねそれはその例えば、まあ、当たり前の結果なんですけどその重くて安い方のロードバイクが遅い結果になるんですけどもそれが、えー、重いから遅くなってるのか安いから遅くなってるのかっていうのが分からないんですよねで今回の僕の企画っていうのはえー、っと安い方の フレームに高性能のパーツをつけてできるだけ軽くして、まあ、ハイエンドロードバイクとあのフレーム以外は違わない状態にしてで実際走ってどんな差があるのかっていうのがちょっと、えー、個人的にすごく疑問なところなのでそこを、えー、比較していきたいかなと思います、まあ、ただ走りの比較は、えーまあ、パワーメーターがどうとかっていうあの話ではなくて、まあ、乗った時の体感とかを主に えー、比較してていいいきたいと思っています、えー、今回はヤフオクで5000円で落札したロードバイクフレームいわゆるルック車と呼ばれるフレームを、えー、紹介しましたこれを構成のパーツで組んで比較していきたいと思いますんで今後も楽しみにしていてくださいそれではまた